こんにちは、アです今日はですね、2020年買ってよかったベストガジェット4選とっていう話をしていこうかなと思いますいやー、今年も僕、あのガジェット機械にたい100万から200万もっとですね、300万ぐらい使ってきたんですよその中でもベストこの1年間でよかった4つのアイテムを厳選して紹介していこうかなと思います僕のチャンネルでこうしたあのガジェットの話だとかミニマルに生活したりだとかあとは結構移動生活をしていまして ほとんどこの家にいなくて世界中とか今年はコロナの影響で日本全国を転々としながらほぼほぼ生活してきましたその中でもおすすめだったこととかレビューだとかワーケーションとかバケーションだとかっていう話をしてるんでよかったらチャンネル登録お願いします今日はベストガジェット4選の話なんですけども実際皆さんどんなものを買いましたか あれ買ったよよよとととかかこれっったたていううのがあると思うんですよねただ今回は2021年でも使えるこれ買ったらめっちゃ生活が良くなるよっていう4選をお話ししていこうかなと思いますでも先に言っちゃいましょうまず第4位からおすすめを紹介していきます第4位何かっていうとこれですこれホットクックっていう機械になりますこれ第4位でした これ何がいいかっていうと、もうね、ただの炊飯器じゃんみたいな形で思う人もいるかもしれませんが、これが全自動の調理器具になるんですよ。で、このボタンを押すだけで、えー、料理が作れます。例えば、カレー、野菜を切って、えルー入れて、で、鶏肉だとかを入れると、もうホクホク、えー、ホロホロの、お肉がホロホロしてるようなカレーができちゃいます。しかも、あの、レストランで食べるようなレベルの、すごい美味しいのができるんですよ。 これね買ってよかっってかたたたなと思ここれれサインにしましまねどういいかっていうと<咳>あもうこれねななやっぱコロナの影響で外に出なくなったりだとかあとは外出自粛っていう形でどこも行かなくなったりした人も多いと思いますで自炊始めたりだとかより健康な食事にしたいなと思っている人も多いんじゃないかなとで僕もそういうふうに思っててその関係でこれを買ってで全自動でほぼほぼ 調理してますでもうガスコンロ使わなくなりました調理器具もいらなくなりましたで使うのは包丁と、えー、まな板だけですね あ, あとそっかあのお玉かすく、えー、う時にカレーだとか作った時にお玉を使ったりするって感じですねそれ以外の調理器具はもう使わなくなったぐらいミニマルに生活できるっていうのがポイントの一つですこれねめちゃくちゃよくて本当に好きで僕もう毎日使ってるんですよ でカレー作ったりだとか、えー、角煮とか作れますしスンドゥブチゲだとかあとはねあのおでんだとかもすごいいいですねあと白菜のミルフィーユにミルフィーユにというか鍋みたいな形で、えー、白菜と、えー、豚肉かをミルフィーユ状にして鍋にしたりとかもできますし、えー、サラダチキンサラダチキンがねすごいおいしいんですよ サラダチキン何かっていうとローソンとかであのコンビニで売ってるようなチキンあるじゃないですか結構筋トレしてる人たちだとかに人気 の, あの低脂質のでタンパク質が豊富なチキンがあるんですけど鶏の胸肉の、えー、サラダチキンもすごく作りやすいですで大体ね65度ぐらいにして1時間セットしてできてですごい大きな250円ぐらいですごいね 300g400g ぐらいの 鶏肉ができるんでそれを食べるとすごい高タンパクでめっちゃいいなっていうのがあってすごくしかも美味しいんですよで低温で調理してくれるのでジューシーさが残るんですよねなんでこのサラダチキンだとかを作ってやってますでプラスは何がいいかっていうとこの1台で83品目83のメニューが作れるんですよでプラス自分で調理だとかを調節していくともっと種類の多いメニューができるんでこれ一つですごい調理ができると ただ、デメリットを言うなら、ちょっと高いんですよね。これね、3万6千円します。アマゾンで3万6千円で、えー、ちょっと高いんですよ。ただ、あの時間軸、時間で換算すると、結構いいなっていうので、コスパがいいなと思う理由は、あのだいたい料理だとか作るときって、えー、昼、夜だとか作って、だいたい1時間、2時間ぐらいかかるじゃないですか。その時間がもう全自 動, 全自動なんで、ボタン一つでできると。なんで、えー、もう時間の節約になると。 1時間2時間がもうたった10分5分とかになってくるんでそういったことを考えると、まあ、自炊する人であればこれの方がコスパがよくて、えー、いいんじゃないかなというところでおすすめです3万6000ちょっと高いなと思うかもしれないですけど、えー、全自動でしかも、えー、お店よりもちょっと美味しいんじゃないかと思うぐらいの料理がコスパよくできるっていうところで今回、えー、第4位で、えー、ホットクックを入れてみました、えー、皆さんよかったら買ってみてください次 第3位の話なんですけども3位何かっていうと3位はデスククバイクですこれ僕が最近使っているこのデスクバイクを3位にしましたこれねなんでいいかっていうと室内で運動ができるんですよでしかも運動しながら仕事ができるっていうので超いいなっていうところで手に入れました これがねまたねなんでねいいかっていうと実際ねやっぱやってみないとねわからないんですよね僕これ手に入れる前にすごく悩んだんですよこんなんいるかなとかこんなでかいのいるかなっていうふうに思ったんですけど買ってみるといやーまあいい。 すすごいんですよ室内で運動できるし僕結構ランニングとかするんですけど、えー、ランニングね冬って寒いじゃないですか冬行きたくないし雨の日とかランニングしたくないしって思うんですけどもこれを使うと室内で心拍数を高めることができて運動ができます、うん、でしかも運動って何がいいかっていう と, とジョン・ジェイ・レイティさんの著書である、えー「脳を鍛えるには運動をしなさい」って本があるんですよ脳を鍛えるには運動をしなさいって本があるんですけどもそこでも、えー、結構言われてるみたいにあのー 有酸素運動って脳を活性化させるっていう研究がいくつか紹介されてるんですよね。シンプルに言うと、運動をすることであの心臓から血流が促されます。で血管に血流が促されて脳に酸素が行き渡るようになるんですね。脳に酸素が行き渡るっていうことは脳の活性化が促されるとで。脳の活性化が促されたことによって脳の情報伝達物質である、情報伝達神経細胞であるニューロンが 結合が促されるんですよニューロンの結合が促されるとでプラスどういいかっていうとニューロンの結合を促したら何がいいかっていうとですね要するにあのニューロンって脳の回路なんですよね脳の回路を活性化させてくれることによってこの道が広がり強くなることによって思考力であったりだとか集中力が増すっていう研究があるんですよねなんでどういいかっていうと要はこの デ, デスクバイクに乗りながら仕事をするとより記憶力も思考力も上がっていくよっていうことなんです で、こんな感じでちょっと、ね、こんな感じでこぎながら仕事してます。いうところで第3位でデスクバイクを入れてみましたこれね、まあ、デメリットもあるんですよやっぱ見てもらっと分かると思うんですけど重い、えー、場所を取る っていうところがあるんですが、僕、このね、あのワンルームに住んでるんですけども、ワンルームで、えー、書籍というか、何ですかね、仕事場が欲しいなと思った時に、えー、このデスクを一つ置くだけでもう、その、一つのね、部屋じゃないですけど、あの仕事場として活用できます。なんですごくいいですね。これね、あの家が好きな人とかあの、なかなか家出ないよっていう人だとかにおすすめですね。ただ、重い。重い。重いので、ちょっと。 あのなかなかね買いにくいかなと思うんですけども買ってみたらすごいいいんでよかったら見てみてください、えー、第3位はデスクバイクでした次第2位何かっていうと、えー、このアップルウォッチですこれ第2位にしましたこれ何でいいかっていうとあのやっぱりねあの時計と思って買わない方がいいっていうのが一つあるんですけど、えー、健康ログが 取れるっていうところです。僕は健康最近健康オタクになってきて、何がいいかっていうと自分のデータを蓄積することができるんですよ。このアップルウォッチをつけることによって心拍数分かります。血中酸素濃度とか心拍数血中酸素濃度あとはね運動の運動した時のログが取れるようになってます。これがすっごい良くて特にねあのま結論から言うとやっぱ心拍数 ランニンニグ記録睡眠時間だとかデスクバイクを使った時の消費カロリーだとかっていうのを毎日データを見てどれだけ自分が消費したのかどれだけ動いたのかが知れるんですよねそういうことによって毎日の気分変動を抑えるとという効果がありますとでやっぱりねあの皆さんもあると思うんですけども今日だるいなとか朝起きたらちょっとね今日は仕事行きたくないなとか学校行きたくないなって思う日ってあるじゃないですか。ああいうちちょっと気持ちのむ 村モチベーションの上げ下げがすごく少なくなってきますこれ何でかっていうと健康を意識しながらスコアを意識しながら自分でコントロールしていくことによって自分の体調を管理できるようになってくるからですこれがねなかなか良くて、えー、めちゃめちゃ使ってますで特にちょっとあああのまあ、まあ、よくあるアプローチってちょっと高いじゃないですか高いし別にいらないしって思ってたんですよ僕も 高いし、いらないし、わざわざ時計見るためにこんなね、えー、ものを買う必要ないんじゃないかなと思ってたりしました。なんで買うのをやめてたんですけども、これね、面白いのが、例えば YouTube 撮影を、えー、こういうふうにスマホでやってるときに、このスマホと連動させてここで押して、再生とか、えー、録画っていうのができたりします。これすごいいいところ。とか、あとは仕事にも使えて、音声入力ができます。例えば、自分が今喋ってることを、この、 アプローチに吹きかけていくと吹きかけた言葉が文字となってメモに残りますで文字となってメモに残ったものをスマホの画面で見てそこから例えば僕がやってるオンラインサロンの毎日更新365日毎日更新してるんですけどもメルマガみたいな形で更新してるんですけどもその文字を作る下書きを作ったりだとかあとはランニング中にこうやって走っててこうやって自分で文字を入力することもできると まあ、特にやることはないですけども、えー、こういうふうな形で自分が、えー、移動しているときに仕事ができるっていうのがこのアプリの、えー、アプローチのすごいところかなと思ってます次2020年、えー、買ってよかったベストガジェット第1位は、えー、オーラリングですこのリングですもう結構ねあの僕の YouTube だとか、えー、サロンのメルマガだとかあとは、えー、ノートのメルマガとか あとね、いろいろやってる、ブログだとかでも紹介してるんですけども、このオーラリングがやっぱり一番良かったですね。これ何がいいかっていうと、えー、健康ログ、えー、特に睡眠のスコアが測れます。これアップローチでもできるんですけども、こっちの方がね、よりね、正確に、えー、より深いデータを見ることができるんで、僕は両方今つけて仕事をしてます。これがね、なかなかいいんですよ。ただ、睡眠のスコアなんか測ったって、別になんともないじゃんって思う方もいらっしゃるかなと思うんですよ。 正直僕もそういうふうに思ってて健康のねスコアを見たからってとか睡眠のデータ取ったからってなんかあの自分の人生に意味あるのっていうふうに思ってたわけですよただこれがねすごい重要でした、えー、例えば皆さんあのなんかね今日やる気ないなとか思う日ってあるじゃないですか今日ちょっと飲みすぎたから明日ちょっと体調悪そうだなっていうふうにとかもね結構あると思うんですよそういうい時におすすめなののがこの ででデータを取ることなんですよやっぱり健康ってイコール睡眠だったりしません睡眠不足の日ってやっぱりねどっか体調悪かったりだるかったりするわけですよそういう日を限りなくなくすのがこのアイテムですだからまあさっきも言ったみたいに気持ちのムラをなくすのに健康の自分のデータを取って自分を分析するっていうことができるっていうのがこのアプリの面白さです ただ、何ていうんですかね、やっぱデータ分析が好きな人とか、僕みたいなデータ分析好きな人とか、数字を見て判断する人は、このガジェットすごいおすすめで、深い睡眠がどれぐらいあってとか、浅い睡眠がこれぐらいでとか、より詳しい話は前の動画でもアップしてるんですけども、そういったところでわかると。で数字で確認して、今日は2時間深い睡眠があったから体調が良かったんだなとか、 えー、今日の体調の悪さは、えー、昨日の運動不足から来てるなとかっていうふうな形で自分の体調の悪さを推測して、えー、読み取ることができるんですよ。データから分析することができるというところで、えー、すごい便利になってます。このおかげで僕はあの今年すごいポジティブになりました。さらにポジティブになりました。でどういうことかって言って、まあまあ、あの体調のムラがないんですよ。 結構その高いモチベーションの中でずっと維持できてて仕事もできるしっていうところでこのガジェットを導入したおかげでより健康に管理ができるようになってプラス体調も良くなったというところですしかもアプローチも使ってるしこのリングも使ってるしで運動量でいけばデスク使ってデスクバイクで運動しながら心拍数をアプローチで測ってカロリー数も測ってみたいな形で自分のログを取って体調をいかに崩さないか 体調というかモチベーションをいかに下げないかっていうのを意識してやってましたすごいこれが良くてめっちゃ今年は健康で生活できました特に熱が出たっていう日は全くなくて僕めっちゃ小っちゃい頃からめちゃくちゃ体調が悪いタイプだったんですよすぐ熱出るしとかすぐ吐くしとかっていうような健康だったんですけども不健康だったんですけども最近は全然熱とか出ないし頭痛とかもなくなってっていうところでいくと この健康を管理することによって、その健康、自分のモチベーションのベースラインをあの1段、2段ぐらい上げることができるというところで、今回はヘルスガジェットばっかりを紹介していきました。えー、癖の強いランキングだったんですけども、いかがだったでしょうかね結構ね、あの、再現もしにくいかなと思うんですけども、これめちゃめちゃ良かったよというところでアップしてみました。 えー、正直、あのー、ね、共感してもらうのはちょっとね、難しいかなと思うんですけども、よかったら試してみていただければなと思います。えー、特にね、最近、あ、そうそうもう一つお話があって、えー、最近、あの、本を出版しました。これ、Kindle で作った本なんですけども、雑誌ですよ、雑誌。アイテム集をまとめた雑誌を作りました。これ、中身何かっていうと、僕は結構、一週間の旅行だとか、仕事での出張だとかも、手ぶらで行くんですよ。 その手ぶらでいくときに持っていくものを紹介した、えー、雑誌になってます。これがすごい、えー、反響で1日1万ページだとか見られるようになってきて、えー、で、プラスいろんな人に買ってもらってレビュー書いてもらってっていうところで、えー、いい感じになってきました。よかったらまあまあ、えー、Kindle でアンリミテッドっていうあの読み放題のプランであればゼロ円で読めます。で、プラスあのもしあの Kindle やってないよっていう方が。 いらっっしゃっても100円で読むことができるんでいいいいたたただだてててて購入しままあまあ見てでよかったらレビュー書いていただければなと思いますえこんな感じでガジェット紹介しながらより他のね、数百万円使っているガジェットの中でも別のアイテムも紹介してるんでよかったら見てみてくださいえ今日は2020年ベストガジェット4選という話をしていきましていかがだったでしょうかよかったらいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ